ハイファイブコウです皆さん、私は今イランからこのビデオをお送りしていますが最後のイランのビデオになると思います後ろには石油のタンカー見えますか今ここは46度、もう体感温度は50度以上で湿度はもうとてもムシムシしてますスチームサウナの中のようですもしかするとカメラのレンズも一時すれば曇り始めるかもしれません ホテルの中から外に出てくればもうレンズは真っ白携帯のスマホもタッチパネルが動かなくなるくらい湿度がとても高いですこのイランの最後の動画で私は皆さんにお伝えしたいことがあって動画を回してますそれは皆さんイランってどんなイメージを持ってますか私 は, イランは 危険なイメージがとても強かったですそれはターバンを巻いたテロリストたちが何かウニャウニャの毛虫みたいな旗の前で鉄砲を持って人を殺したりだとか、まあ、テロ行為をやったりとかイランイコール危険っていうものすごい強いイメージがあったんですねでもこのイランに実際に来てみて そのイランの人たちと実際に交流をしてみてですねそれは間違いだったともうとにかく思い知らされましたイランの人たちは本当に優しくて親しみがあってそしてお金とか関係なく私たちを何度も救ってくれる親日家の人たちが本当に多かったです イランはアメリカから経済的な制裁を今受けててとても、まあ、イランの人たちも言ってたんですけど生活するのが厳しいと言ってましたでも経済制裁だけでなく私たちはイメージ制裁をもイランに与えてるんじゃないかなと思うんですイランは危ないところで私が一番最初に この世界一周の旅でイランを通過しようと思うんだと友人に言ったときそれはとても悪いアイディアだと注意されましたそんなことをせずに安全なところに行ったほうがいいと注意を受けました皆さんも友人がイランに行くんだと言ったときどんなアドバイスをすると思いますか実際ここに来てみてみ思ったのは 先入観っていうのは非常に怖いものでもあるなと思ったんですそれは一番最初に抱いたイメージで現実のものを誤って捉えてしまうとそれは人間の自由であったりもちろん精神的にも物理的にもですよねなぜイランを迂回する必要があるんだと今なら私言うことができます完全に魅力的な観光地の一つで そこに住む人々は本当に親切な人ばっかりでしたもし皆さんも旅行の中の選択肢の一つでイランを選ぶのであれば私は強くおすすめしますよ本当にいい人たちばかりです今回はこのイランという国が変なイメージを持たれているということを皆さんにお伝えしたくてこの動画を回しました明日はこの海の海先 UAE が待ってます。ドバイに私たちは船で渡っていきます。ぜひこの動画面白いなと思ったらチャンネル登録と高評価忘れずによろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。ハッシュタグコーシ